アイもみですさて本日は関西フラクラクラブからお届けしてまいりますえっ、ー、とですね今日は GWC のアタックから見ていきたいというふうに思うんですけども今回は勝つことができました庭に は, にはめっちゃニワトリがいるさんありがとうございましたねえー、とですねその中でどちらかというとニワトリさん側のアタックがねちょっと僕はすげえなと思って えー、今日合計4本見てもらいたいんですけどテーマはライトニングの付け方ですね。ドラゴン使う時の。で、これ皆さんならどう攻めますかね結構花火やりたくなる方多いと思うんですよ。で、まあ、ドカーンってここに花火をね、クラン城の真上に打ち上げて、で、投石から何アチャクイからタンホールからマルチからもうバリバリ折ってっちゃえへへ、えー、っていう風に思うじゃないですか。だけどノブさん、ここの取り方をよくご存知ですね。あの、ライトニングをどこに使うかっていうと、 こんな感じで使うんですね。対空砲2本丸折り。あれには参りましたね。みんなで、ああ、そう来るみたいな。まあ確かによくレジェンドで見るね、この配置ではあるので、あの見慣れてるってうのはあると思うんですよ。だけどその後ですよ。しっかりとこれね、対空砲ないところの火力低いゾーン、アーチャー等、えー、があるところをドラゴンライダーでこう処理していきますという感じですね。で、さらに上側に関しては、 えー、スケルトンでターゲットを取りながらのロイヤルチャンピオンをさらにはドラゴンライダーで外周回していって、えー、ロイヤルチャンピオンこれホーミングシールドを使って、ドーンとここまで対抗砲をさらに2本折る。ここまでやられたら、あと何が残ってんのよっていうね。で、インドラドラゴンライダーっていう戦術も、まあ、基本的にはスケルトンの呪文を使って、えーっと、なんていうかな、ダメージを散らしながらま行くわけだと思うんですけども、 も序盤、呪文全く使う必要ないよね。こうなってきちゃうと。で、えー、さらに、あのー、時間も結構ね、厳しいんですよ。ライトニング使ってからドラゴンライダー、さらには、えー、ロイちゃん使って、あのだいぶ上方面をがっつり削っていったんで、時間も厳しいんですけども、インドラドラゴンライダーって結構時間の面でも、ご存知の通りあのスピード感のある編成なので、全身速度速いんですよね。 でこれによって、ボッコボコにやられました<笑>。だから、何が言いたいかっていうと、やっぱドラゴン系の戦術をするときに、あの確定でやっぱ呪文は、もうドラゴンにレイジとか、で、えー、っと、ただ、対空砲一本で折るのにライトニング使って、で、その周辺をライドラとか、いうこと考えちゃうんですけども、 今回のこの対戦ですごく光ったのは、こういう、あのー、ライトニングの打ちどころですよね。で、打った時に何があと残るのかってところを、あの、盤面上でイメージするっていうところがめっちゃ光ったなーっていうね、気がしています。で、これだけじゃないんですね。あの、今回の、やっぱ攻めって皆さん、工夫して攻めてるので、だいぶ、その、なんていうのかな、攻めの工夫が随所に見られるというか、 ライトニングの付け方とか、その後の展開に対するあの発想がすごく面白いんで、ぜひね、最後まで見ていってほしいなと思うんですけども、えっと、これ結構ね、際どかったっちゃ、際どかったですね。これ、陸のクロス棒が、最後これ、グランドボーデンが折ってくれ、違う、アーチャークイーンが殴れるのかないや、グランドボーデンか。うん、こんな感じ。アチャトをグランドボーデン殴りの、えっと、このクロス棒に関しては、これをグランドボーデンが殴ると。 結構際どかったんですよね、まあ、それでもここまで守れちゃうのはこの火力密集配信嫌なところでいっそのこと、ねあのー、タウンホール周りにライドラーあとなんだっけバルーンクローンで、まあ、スパンドバです、ね、ボーンってかますっていうのもあると思うんですけども。 まあ、トルネードでそっちもやっぱね、ワンチャン絡め取られちゃう可能性もあるし、っていうことで言うと、あの余裕のある攻め方ができてますねっていう話ではなくて、もう序盤のそのライトニングの発想、これがめちゃくちゃ、あのー、すごいなっていうふうに思ったというところですね。で、よく皆さんが使うライトニングってこんなふうになってると思うんですよね。あの、おみけさんのこのやり返しですね、これは。<笑>反撃のアタックなんですけども、 ライトニングの指紋っていうのをエアスイーパーに当てて、で、そこから、こんな感じですね。えライドが展開していって、今回この対空砲をね、ミケさん壊さずに行きましたけども、この対空砲壊ってる人もいると思います。このね、あとャ巻き込んで太空砲を壊していくみたいな感じですね。パターンもあると思うんですけど、今回ミケさん壊さずに、 エアスイーパーだけを壊して、そこから、えー、っと、ドラゴンライダー、さらに後ろから突撃感を当てて、お得意のね、花火戦術ですね、をかましていきました。これ、どうだったんだろうな、この耐久砲、結構時間がかかるから、いっそのこと、うん、っとライトニングどうちちゃっても良かったのかもしれないけど、タウンホールを確実におそらく壊すために、こんな感じで、クローン2発の方を選んだのかな。 うん、僕のあのね、宝石があると結構、この花火ってそこであのスパカゴンが届かないんですよね。こう、届くんだけども、行こうと思うと、ポイズに絡め取られちゃうっていうことが結構あって、この新軍インフェルノまでワンチャン折るために、スパカゴ増やしたのかなちょっとそこの<笑>、すいません、糸に関しては、あの、ミゲタに聞かないとわかんないんですけど、ただいずれにしてもこんな風にね、エアスイだけを壊す。ないしは、 とか耐法を壊してもあのー、何も考えずにライドラーでえっとカットしていくっていうパターンはよく見ると思います。これもね結構強いんですよ。あのパターンとして組むんであれば、さっきのえっ、ー、とミケさんが攻められたあのはえっ、ー、と攻められ方ではなくて。 まあ、こんな風に対空砲だけを壊してからの、えー、クローン2枚の花火だったり、さらには、えっ、ー、とあ、エアスイーパーか、日本えー、壊しがらの花火だったり、エアスイーパープラス対空砲、合計ライトニング5本使って、えっ、ー、と、なんだ、えー、序盤の対空火力を削っていくっていう方法っていうのは、もう、やっぱり刺さる陣が多い、配置が多いので、 あの鉄板の、えー、テンプル的な詰め方にはなってると思うんですけども、やっぱりガチで攻めようと思うと、やっぱ工夫できるポイントって結構まだまだあるなっていうところですよね。この工 夫,、えー、工夫を、えー、見てもらえたらなというふうに思っていて、あともう2本見てもらうと思います。もう1本はね、僕が取ったアタックですね。えっ、ー、と、これかなやたさんを攻めたこれはよく考えましたね。どうやったらいけっかなと思って、すんごい考えました。考えた結果がこれなんですけども、 この対空砲をライトニングで追ってきます。で、これができたのはね、この安アスーパーがそんなに、えっ、ー、と、タウンホール周り効かなかったからですね。で、さらに一見懸命、この安いスイーパーの周りに、えー、なんだっけ、えっ、ー、と、トルネード ト, トラップかながないことが分かってたので、ライトニングで、えー、ダイクの小屋プラス対空砲を、えー、3本を使って折って、で、このバルーンですね、これでしっかりとこの辺の大砲、あとはアチャートを追っていきます。これがやっぱフレンド対戦でできる、 攻めですよねバルーンを空うとロケットバルーンを使って、えー、さらにウォールブレーカーも使ってみたいなね、えー、と美味しい、まあ、自由なね、スーパーユニットの発想ができるという感じですね。で当然、この、えー、イーグル砲は、えー、とクロスボウ食らっちゃうのわかってたんで、こ, この後ですね、ドラゴンライダーを1匹ここに当てるようにこう投げてきますね、このドラゴンライダー。で、うん、ここまで削りができちゃうと序盤のね、えー、削りがだいぶあのいい感じに決まっているので、 もうそれで結構勝負ありなんですよね。ドラゴンたちが中央部分に集まってくることはもう目に見えてるというか、わかるじゃないですか。リーグロフも序盤にしっかりと壊していけるという感じですね。ドラゴンライダーがもう、えー、裕り見せずにアタックできる上に、えー、上方面に行ったドラゴンライダーね、とかドラゴンが、こいつら全然耐久法がないからダメージ食らわないですね、こいつらが。生き生きするんですよ。で、こっちのドラゴンたちが生き生きしてるので、やっぱそこが長生きして火力持ってくれると、下側方面にこう流れていたドラゴンたちっていうのも、 こいつの、えー、上から来るユニットの押し上げ効果っていうのかなによって、えー、っと、火力が分散され、防衛が壊され、長生きするということで、もう全部がこう長生きしていってくれるっていう形になるわけですね。このやっぱ1位区画の処理ですよね。ここのね、別に、ここのね、ロケットバルーンはあんまあ気にしなくてもいいと思うんですよ。ここの処理の仕方ってのが多分すごくキーで、ここに出したドラゴン2体と、えー、っと、ライダーかけに1体かな。 こいつらが最後までこう生き残ってくれているっていうね。そこの部分が、まあ、今回の攻め方をしたことによる大きなメリットだったんじゃないかなっていうふうに思います。アドバンテージ大きかったですね。12時側の。こんな感じでやっていけたらいいし、あとは僕が攻められたね、えっ、ー、と、ピッコロさんのアタックですね。これはね、やられたっていう感じでした。マジでこれうまかったかな。 あのー、この部分、やっぱりマルチインフェルノ格の処理がうまいんですよ。バルーン1体使って、迫撃砲を壊していきます。で、ロケットバルーン使って対空砲を壊すんですね。ここまでで、8に16プラス5だから21枠を使って、えっ、ー、と、ライトニングドラゴンが無双できる環境を作るんですね。こんな感じで。このライドラはもうダメだ、やられたって思いましたね。で、こいつが上に行って、 来るタイミングでさらに追い打ちの、うん、ドラゴンライダープラスロケットバルーンでマルシンフェルノを壊してでライドラ延命させるんですねさらにロケットバルーンと、えー、なんだこのドラゴンライダーこちらのうーんとアチャトウとウィストも壊していって12時方面もきっちり削られちゃうんですねこんな感じでこの削り結構でかいですよねまあ、ライドニングドラゴン使った部分っていうのは正直ドラゴンでもよかった たかもしんないけどどうかなまあ、チェーンが入って、この辺のボムタワーとかね、あのこの辺結構壊すことができてたんで、ここ、ここですね。これは多分ライドラの仕事かな。こうすることによって、スムーズにドラゴンライダーと、あとドラゴンが、イーグルフォ と,、えー、とマルチインフェルノの方にこう向かっていくという感じですね。これができちゃってくれたおかげで、だいぶこの後もう何もないっていう感じ。この密集ですよね。この密集ができている要素っていうのが、 時が、えー、しっかりとと、えー、カットでできたことによる、まあ、恩恵ですねやられましたね。もう綺麗にみんなユニットが12時に向かってくれちゃったんで、ここにロイちゃん裏から刺されたらもうどうしようもないよな、これは。で、アチャクイもなんならね、 えー、ユニコーンがついた状態で生き残ってくれちゃってますのでね。参りました。<笑>あの、結構ここもね、テスラ森があって重たいはずだったんだけど、ユニットの数が多すぎても、そのまま一気に押し切られちゃいましたね。結構応援したんですけどね、頑張れ頑張れと思って。<笑>あの、テスラ頑張れ爆弾もあるぞって思ったんだけども、全部、ロイちゃんに折り切られて、アチャクイに締められるって感じですね。ねえー、悔しかった。う<笑>まかったですね。 まあ、やっぱりその序盤どういう風うにえ低コストでア後パンテージを取るかっていうのはまあものすごく大事ででえっとそれがあの聞くとですねまぁ今回のアタックみたいにえっとかなりですねええなんていうかな綺麗にウィットが流れていくという感じが作れるっていうところですねまあやっぱりでも1本目のミケさんを攻めてくださったあのアタックはやばかった ですね、うん、ライトニングの呪文とロイちゃんだけであそこまで上削れちゃうのかみたいなねあのー、ところがありましたけどもこのタックですね、ノブ、うん、さんのこれねいぶあったけどもまあ、まあそういう風なねところでライトニング と, あとエアスイーパーをまとめて折る、えー、ことができるとかいう部分があればそれはそれで美味しいしあとなんならこうねライトニング3発で対空砲2本。 あの折れちゃう配置なんかだと、もうそれ打つ価値ありですよね。そこに打って対空火力を避けてからドラゴンライダーを無双させる、まあ、っていう発想。だからさっきのえっ、ー、と僕を攻めてたアタックっていうのも、あの序盤ですね、えー、ロケバルで対砲対空砲削ってからドラゴンライダーっていう発想は同じですよね。そういう意味では、あの僕が攻めたのもそうですよね。ライディングで蹴ってからドラゴンライダーっていう発想。 な奥側にライトニングを打って、手前側をドラゴンライターで消するみたいな。そういうね、えっ、ー、と、組み合わせっていうのが、まあ、かなり、えー、レジェンドだとなかなかそこを見出すのは30秒の試行時間じゃ難しいと思うんですけども、まあ、クラン対戦だと対戦リーグとかですね、いうところでやっていくと、結構自己率も低いので、もうおすすめの、あのー、発想なのかなというところでですね、本日は、えー、と、 ライトニングの打つコツですね。うまい言葉を言おうと思ったけど浮かばなかったんですけども<笑>。ライトニングの打ち方ですね。に関してこうヒントになる部分っていうのをお伝えしたいというところでね、えー、アタック4本紹介させてもらいました。 はい。というところでですね、本日の動画は終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネル、タンホール12から14までこんな形でクラン対戦の回復の動画を扱っております。で、えっ、ー、と、こんなようなですね、あのちょっとしたヒントみたいなところっていうのを中心にお伝えしていくいうような配信を心がけておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、ぜひご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会い しましょうバイバイ